皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月8日、ついにバージョン 5.5 号機が始まりました。配信モードの機能をいろいろと確かめながら、今日1日遊んでましたが、ずっと配信モードのアイコンをつけたままでいいんじゃないかなと思いました。そう思った理由は、特にありません。なんとなくです。早速、レベル上限解放のクエストを始めましたが、死体がありますね。 ここでバトルが始まるということでしょうか。そうなると、今のパーティー構成では、デスマスターが二人いるのが気がかりですね。一旦別の職業に変更してきましょう。バトル開始と同時に呪文を封じ込められました。でも、この情報は、バトルの開始前にもらえるので、準備は万端です。デスマスターの鎧の騎士と、天地雷鳴士のカカロンには、呪文封じが適用されないので、もはや資格はありません。楽勝でしたね。 というわけで、レベル上限解放のクエストも無事に終了し、レベル120まで上げることができるようになりました。これで私のバージョン 5.5 後期がついにスタートしました。昨日までのエンドカード動画は使えませんので、新しく撮り直す必要があるのですが、今日はもうその時間がありませんので、このまま終わります。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。